<音楽>はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。西千葉駅の方に来ておりまして。 えー、今回ね、訪れるお店が、裏武ムサシ屋さんということで、ムサシ屋さんはね、結構ね、いろんなところにあるので、ご存知の方も多いかと思いますが、このね、裏ラムサシ屋さんはちょっとね、特別なんですよ。というのも、基本的にはね、ムサシ屋さんって FC 店とかだったりして、本日訪れている裏武ムサシ屋さんは、唯一、ムサシ屋さんの中でも店舗を買い取ってね、えー、独立をされた、結構ね、ムサシ屋さんの中でも特別なお店でして、基本的にね、ムサシ屋さんは、スープを各店で炊いている、 のでお店ごとにね味が違うんですけれども武蔵屋さんらしさを損なわないようにスープに使っている醤油の返しはそのあたりはね一律となっているんですけれどもこちらの裏武蔵屋さんだけは独立されているので自身のお店で作っている醤油だれを使っているそうでこれはね武蔵屋さんの中でもこちらの裏武蔵屋さんのみとなっておりますで本日はねこちらの裏武蔵屋さんのみでしか提供していないそちらのオリジナルのタレを使った裏武蔵というメニューを食べていこうと思っております もうね、えー、お店にお伝えしている約束の時間となっておりますので早速ねお店に伺ってそちらの裏ムサ食べていこうと思います、うん、すいませんありがとうございますはいいただきます、はい ごめんなさい、はい、ライスをお帰りをお願いして、はいいですかすいません、はい、<笑> い, ま<笑>い や, いやめっちゃうまいですやっぱ返しの香りがものすごく効いてますね醤油の感じがい 違, いますよ、ね、違いますね骨感もしっかりあって脂感もあるんですけど何よりやっぱその醤油のいい香りが香ばしい感じが生きててこの返しおいしいす、ね、<笑>あですねありがとうございます my friend はい独占でありがとうございます、はいただきます、はいはい、どうぞありがとうございます、はい うん。